じゃあ、今から写真を撮ります何の写真せーの、パシャパシャパシャってやるようんせーのパシャせーのパシャせーのパシャせーのなんかもうちょいかっこよく、かっ こ, いいかっこよく変かよくってどういうことパシャッオッケー何だったの白 T を着て写真を撮りたかった、うん、あ、そうなのはい どういうことえ、だから白 T を着て写真を撮ってもらった。<笑>あ、そうなんだ。はい。え え, え<笑>いや、なんもないよ、なんもない。なんもないよ。なんもない終わりあはい。<笑>終了。 何動画にするってなったら、ちゃんと全部、こうして、こうして、こうしてっていう風に立てなきゃいけないいいよねこうやって、これしたかった。撮りたかった。だって、だって白 T で撮りたかった。ああ、そうですうね。せ そ, うそうそうそう。オッケーオッケー。だよね、うん、うん。オッケーオッケー。まあでもね、うん。それだけじゃ、もう30秒ぐらいの動画になっちゃうので、<笑>ちょっと。何かするのはい。うん。修学旅行ごっこを、しようと思います。ちょっと持ってて。いいね。はい。 中学旅行ごっこ。あ、暗くなった。ねえねえねえねえ。え、な、急にな、な、になに好きな子とかいるの<笑><笑>なんだよ。恥ずかしいからやめろよ。いるんでしょ本当は。いや。じゃあ、絶対言わない。絶対言わないからさ。いや、お前はどうなんだよ。俺いないよ。え、いねえのかよ。いない。え, ー、えいるんでしょえ、俺はいるよ。でも。 教えない。俺もいるよ。え、いるのかよ。いるよ。いつも見てるもん。誰だよ。いつも見てるけどさ。え本人分かってくれないんだよ。うちのクラスまあ。えー、誰だよ。いやだ、言えない。だって絶対言うじゃん。えー、言わんの絶対言うもん。言ったことねえよ。いやいやいやいやいやいや。言ったことないよ。みんなそう言ったこといます俺は言わないから。みんな、ちょっと枕投げないで。<笑>痛いの痛いからやめてよ。なんで上心なんだよ。間違った。<笑> いや、いないのよ。あ、い、い, や い, やいないの。いねえよ、だろ。いねえよ。終了。何がいねえんだよ。好きな人さっきいるって言ったじゃねえかよ。あ、いるっつったわ。<笑>いるんだよ。誰だよ。言えよ。言わねえから言えよ。嫌だよ。なんでだよ。絶対言うじゃん。ここだけの話だよ。絶対言いふだすじゃん。言わねえって。誰だよ。言ってみろ。そっちこそ言えばいいじゃん。じゃあ俺も言うからお前も言えよ。うん。うんよ。じゃあそっちから言って。なんでだよ、お前から言えよ。えへへへへ。 そっちから言えよ。いや、お前が言ったら俺言うよ。言ってよ。え恥ずかしいなぁ。うん。お前のことが好きなんだよ。先生りょういちくんが俺のこと好きなそうでーす。おい言いふらすなよ。終了。で、お前は誰が好きなんだよ。言えない。言えよ、ー、俺言っただろう。いや、お言えよ。ズリーズいや、わかってる。うん。わかってるって。だから早く言えよ。いや、俺も、 お前のことが、好きなの<笑>先生<笑>終了淡いな。青春ですよね。いやー、青春なんだよ、ね。したことねえけど、こんな。いや、絶対ないよ。うん。修学旅行いい思い出ねえんだよなー<笑>そんなこと言うなよ。<笑><笑>修学旅行高校楽しいね。うん。 ところでよ、はい、もうさ、はい、今日がさ、撮ってるのがさ、27でしょはい。28、29、うん、30, 30、31。うんと。4日で今年が終わるわけよ。うんうんうんうん。早くねはい。<笑><笑>はいじゃないの<笑>んで来年どうするもう、年明けるもうする。来年さ、うん、何したいしたいこと。バンジージャンプでしょええー、すんのほんとに。や、するよ。ええ。ー。 嫌なんだよ、俺。高所恐怖症だもんね。はい。日本一高いバンジージャンプでン、えー、はい。バンジする。翔太がで。へぇー。うん。はい。もう、最悪100歩譲って、うん、あそこでもいいよ。牧場。まずは牧場。まずは牧場。ま、はははは。<笑><笑>まあまあまあまあまあまあ、いいよいいよいいよ。<笑> バンジーね。うん。うん、だって翔太がさ、やりたいって言ってたじゃん。言ってた。うん。うん、バンジーやりたいね。うん。あと何したいあと何だろうなぁ。スカイダイビング。えぇー。日本でできんのかな、スカイダイビングって。はい、できるんじゃないえぇー。熊本とかにあんんだよな、ね、ええぇー、あったっけ阿蘇とか。ああ、でもありそう。うん、うんうん。ありそう。うん。スキューバダイビング。ダイビングや<笑><笑>いや、でも俺、海怖えから嫌だな。スカイダイビングも怖いね。うん、うん。何する ええー、したいことないんよね。あれはオフ会。あ、オフ会ね。うん。オフ会しましょ、うじゃね。ほんとさ、コロナがさ、収束したらしたいね。う, ん、うーん。いつになるかなーまあでも、一応ね。うん。夢ね。トゥードゥリスト。トーストああ、うん。はい。やっていきます。夢じゃねえな。うん。実現させたいね。はい。オッケー。ぴったりぴったりクリスマス。もうクリスマス終わったんだよね。あ、そうだった。終了。中じゃないんだよね。エロ。 どんどんど